不動小数に丸める際に生じる誤差とことを言います。えー、とここで、先ほど絶対誤差と相対誤差の話が出ましたので、えー、ともう一度復習しておきますと、X を真の値で、えー、X プライムを、その X を、まあ、この場合ですと、あの不動小数演算に での丸めで禁止した禁止値としますでこの時に、えー、と絶対誤差は x'-x の絶対値であったのに対して、まあ、相対誤差は、えー、と x'、絶対誤差 の, その x の大きさに対する相対的な誤差の値であったことを思い出してください。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 一番右側が e の0という名前が付けられています。そして、えー、と残りの右側の桁はすべて仮数ビットなんですけれども、えー、とこれは実は、えーとまあ、メモリ上には、えー、と52ビット分、えーと、m の1から m の52まで の, あのビットが並んでおりますが、えー、先ほどの不等小数の正規化を用いまして、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 1022以下の整数を取ることになります。ここまでが不動小数に関する説明でした。で、テキストには第 2.1.3 節に自然数の表記法の一つとしてグレイコードが紹介されています。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 整数の表記法として、マイナス二進表記というのも説明されておりますけれども、この授業では説明を省略します。今回の授業のまとめです。今回はまず、二進数、それから符号付き整数の表現方法で、特に2の歩数による符号付き整数の表現について説明しました。